2016年8月6日天使ダニエルはお話になりますあなたに平和があるように指向者であられる神ヤハウェを賛美しなさいバスーラがお話になりますメッセージを人に見せるのが怖いの 神を深く愛していてもメッセージを見せるのは怖い。昼も夜もそのことばかり考えているわ。天使ダニエルはお話になります。メッセージを見せる時が来たら、神はご自身の平和と力をくださるでしょう。このメッセージを すべての人に見せるように、あなたにお望みになるでしょう。祈りなさい。愛されていることを感じるように、神が助けてくださいます。ダン。<音楽> 話になります「あなたに平和があるようにヤハウェを賛美しなさい神は不思議を行われます信じなさいイエス・キリストがあなたを癒されたことを幸せに思いなさいもっとよく祈り このすべてが何なのかをよく考えるように、その重要性に気づきなさい。悟るのです。与えられたメッセージが、神の大広間、天からのものだと。ヤハウェ、主なる神、天の君主が書かれたのだと。 これらのページは神がくださったものだと気づきましたか神があなたに教えておられたのです。マスーラはお話になります。神ご自身が天使ダニエルはお話になります。そうです。 安心して書きなさい。私は神が私に望まれたすべてのことをやり遂げました。ヤハウェの栄光を称たたえ、イエスに従いなさい。神はあなたを教育する方法を見いだされました。神を賛美しなさい。これは神の賜物です。 神はあなたをお助けになり、これからもずっとそうなさいます。ダン 1986年8月24日イエスはお話になりますあなたに平和があるように平和と喜びのうちに生きなさい私が平和を与えよう私があなたの喜びを大きくしよう私が あなたと共に働く愛を込めて私を迎えなさい私があなたの平和であるバスーラはお話になります私が私が私がと言っているあなたは誰イエスはお答えになります 私はイエス・キリストまっすーらがご説明になります主語の天使だと思いかなり失礼な尋ね方をしてしまいました声の調子が突然神のような権威と威厳に満ちていたので天使が大げさな言い方をしているのかと思ったのです 1986年8月31日、天使ダニエルはお話になります。あなたに平和があるように、あなたを祝福します。あなたの過去を思い出させられたとき、私はあなたのために泣き、嘆き悲しみました。 マッスーラがお話になります。誰が思い出させたの天使ダニエルはお話になります。神です。神があなたの過去をビジョンで示されました。あなたが不幸だった時のことも、あなたに生きなさい。 と言わなななければならなかったたきにも泣きました私は泣いたのです。神はそのやり方を望まれました。私はもう生徒たちの集いに行かなければ。バスすーらがお尋ねになります。集まりがあるの 天使ダニエルはお話になります。そうです。私たちは祈っているのです。まもなく精霊があなたの道を案内されるでしょう。あなたが花開くよう、あなたと共に働いてきました。平和を保ちなさい。あなたは成長します。 イエスがもうじきお声をかけてくださるでしょうバスーラいつでもイエスをお呼びしていいのですよバスーラがお話になりますそうなの天使ダニエルがお話になります 主は共に働いてくださいます。神に栄光がありますように、知識を得るために聖書を読みなさい。ダニエル 16年9月5日。イエスはお話になります。満たされてあなたたちは大勢になるだろう。バスーラはお話になります。どういう意味か説明してください。 イエスはお話になります私の精霊に満たされるとあなたは他の人々を私のもとに導くことができるようになりあなたたちの数は何倍にも増える精霊を自分の中に受け入れるようにという意味だ 1986年9月6日イエスはお話になりますあなたに平和があるように私の母を愛しなさい母はあなたを愛しておられる母を愛するようにバスーラはお話になります とても気持ちよくて自由を感じますイエスはお話になりますあなたはこれまでよりはるかに自由だバスーラはお話になります一つお尋ねしていいでしょうかイエスはお話になります よろしい。バスーラはお話になります。そして、絶対に忘れないでいてくださいますかイエスはお話になります。忘れない。バスーラはお話になります。 あなたへの信仰と愛を大きくしたいと思います。それでもし倒れたりつまずいたりしたら、また立ち上がらせてください。このことをあなたに、イエス・キリスト様にお願いします。イエスはお話になります。 あなたを助けよう「眠らないように夜明けが近いのだから弱さを感じるたびに祈って私を呼びなさいそばにいる私の愛する者よ」「まっすーらはお話になります」 主よ、私の心の真ん中をあなたの居場所としなさいそこで生きるようにとおっしゃいましたかイエスはお話になります言ったあなたのための場所を作ろう 私の中で生きたいと思うかバスーラはお話になりますもう一度あなたの正しいお名前を教えてくださいバスーラはご説明になります疑っていたので用心深かったのです イエスはお話になりますイエス・キリスト神の愛する子バスーラはお話になります私はあなたに受け入れていただいているのでしょうかイエスはお話になります あなたは私の心に迎え入れられている。私と会うためにどうすればいいか教えよう。天使ダニエルはお話になります。これが今日のメッセージです。もっと聖書を読みなさい。 バスーラはお話になります。一日中読まなければいけないの天使ダニエルはお話になります。いいえ、イエスのなさり方は違います。再現なく働くのを望まれてはいません。 学ぶことが喜びになることを望んでおられますそのことを愛してほしいと思っておられるのです ダニエルはお話になりますあなたに平和があるようにさあ悔い改めなさいバスーラはお話になりますどうすればいいの天使ダニエルはお話になりますこう言って祈るのです 御父よ私のすべての罪をお許しくださいとこう祈る時心を込めて神を褒めたたえるのですよ言っている言葉の意味を感じ取りながらダニエルイエスはお話になります 神である私はあなたを愛しているバスーラはお話になりますお名前をお教えくださいイエスはお話になりますヤハウェ決して惨めに感じないように あなたのために手を差し伸べあなたを私の方へ引き上げよういつもこのことを覚えておきなさい私はあなたを愛し悪から守るということをこれからあなたにもっと声をかけると 覚えておくように。私の呼ぶ声が聞こえたら、呼んだのは私、ヤハウェであることを知るように。このような仕方であなたに会う。このたまものをあなたに与えた。私はいつもそばにいる。 もっと祈りなさい。しばらくして、イエスはお話になります。ここだ。私はここにいる。バスーラはお話になります。どなたですか すらはご説明になります「それがイエスであることを疑っていましたそれに神はそのような話し方はされないと神父様が言っておられたのを思い出し頭から払いのけたかったのですイエスはお話になります」 イエス・キリストバスーラはお話になりますダニエルあなたなのバスーラはご説明になります無視しようとして天使を探しましたイエスはお話になります 違う。バスーラはお話になります。ダニエルイエスはお話になります。そうではない。違う。私、イエスである。前にも言っただろう 私を求めるようにと、私に寄りかかっていなさい。バスーラはお話になります。そこにおられるのはどなたバスーラはご説明になります。私は恐れ、まだ疑っていました。 イエスはお話になります。私、イエスである。バスーラはご説明になります。今度は受け入れ、おいおいと泣いてしまいました。イエスはお話になります。 どうして泣くのかあなたを愛しているバッスーラはご説明になります主の受難を思い出して泣いたのですイエスはお話になります死ぬことはあなたを救うためだった あなたを救った。平和でいるように、私を呼びなさい。そうすれば、あなたのもとにいるであろう。バスーラはお話になります。もしも通りを歩いている人がこれを見たら、 私のことを笑うでしょう。イエスはお話になります。どうして私を礼拝しているからマスーラはお話になります。例えば、カール神父様以外の司祭にこれをお見せしたら、 バカにされます。信じてもらえません。気が狂ったと言うでしょう。潜在意識に働くサタンのせいだと言うでしょう。イエスはお話になります。このようなやり方をその死罪たちにしたら、 彼らはどう感じるだろうかあっそらはお話になりますよくはわかりません何人かは納得されるでしょう司教様なら神からのものだと言われるかもしれませんでも そうおっしゃる方々の中には頭に宗教のことが詰まりすぎて自分は気がおかしくなってしまったのだと思う方もおられるでしょうイエスはお話になりますあなたは以前神のことを考えたことがあるか バスーラはお話になります。いいえ。イエスはお話になります。自分は変わったと感じているかバスーラはお話になります。はい、とても。イエスはお話になります。 なぜどうしてかバスーラはお話になります。うまく言えませんが、神様が呼んでくださり、教えを説いてくださったから、イエスはお話になります。そうだ。 心の清い人々は幸いであるその人たちは神を見るバスーラがご説明になります突然地獄が丸ごと飛び出してきました獣が自分を礼拝するように 求めてきたのです私が出て行ってと言うと言ってしまいました<音声>もし神の代わりに自分を礼拝するなら私に栄光を与えると言ったのです私は消えるように命じ獣は姿を消しました Thank、yeah. you. 1986年9月9日イエスはお話になります私ヤハベはあなたを愛しているあなたとずっと共にいたことに気づくようにバスーラはお話になります 祈りの中でですかイエスはお話になります。この方法によってもだ。あなたを祝福する。なぜ、どうして私を拒んでいたのか私はヤハウェ、恐れてはいけない。 恐れないように幸せに感じていたかバスーラはお答えになりますはいイエスはお尋ねになりますもし悪霊からのものだったら一体どうやって そうなっただろうバッサラはお話になりますお名前をお聞かせくださいバッサラはご説明になります疑っていましたイエスはお話になります ヤハウェが、私の名前だ。私を愛しなさい。私、ヤハウェがあなたを助ける。 1986年9月10日イエスはお話になりますあなたに平和があるように私はヤハウェ誰があなたを作り愛したのかを思い出させようあなたと親しい関係を持ちたい 愛している。愛されていることを感じなさい。あなたを守る。そして慰めよう。まっスーラはご説明になります。何者でもない私に、神様がこんなに簡単に話しかけてくださるわけがない、と突然思いました。 だから多分自分は間違っていて何か誤解しているのだと思ったのです天使だったのだろうと思いましたバスーラはお尋ねになりますダニエルイエスはお答えになります どうしてダニエルだと思うのかバスーラはお話になります最初はダニエルが近づいてくれたからですダニエルイエスはお話になります違うバスーラはお尋ねになります ダニエルイエスはお答えになります。違う。バスーラはお尋ねになります。ダニエルよねイエスはお答えになります。違う。私はヤハウェ。 私の声を聞く気があるかバスーラはお話になりますあなたを祝福します御父私に教えを与えてくださったあなたを今は喜んでいますイエスはお尋ねになります どうしてバスーラはお答えになります。助けてくださいましたから、イエスはお話になります。やっとあなたをそばに連れてこられた。バスーラはお尋ねになります。 もう一度お名前を伺ってよろしいでしょうかイエスはお答えになりますヤハウェバスーラはお話になりますなぜお名前を確認しているか分かってください イエスはお話になります。わかっている。私の声を聞く気になったかバスーラはお答えになります。はい。イエスはお尋ねになります。私を いつも喜んで受け入れてくれるかバスーラはお答えになります。はい。喜びで胸がいっぱいです。イエスはお尋ねになります。どうして バスーラはお答えになりますあなたの愛で満たされているからです私の神よその愛が泉のように私の内側からあふれ流れていくのですそして私を教えこうして助けてくださったのはあなた神でいらっしゃるからです イエスはお話になります他の者たちも同じように感じることができるよう助けてあげなさいバスーラがお尋ねになりますどうやってですかイエスはお答えになります 私ヤハウェがあなたを導こう<音楽> 1986年9月12日イエスはお話になりますあなたに平和があるように会いたい時にはいつでも私に会いに来なさい心に同を得る時はその度に 私が書いたものではないと知りなさい。あなたを心配させるようなメッセージは何であれ私、ヤハウェが書いたものではない。喜びが感じられないときはいつも、それは私からのものではないと知るように。自由に会いに来なさい。 私、ヤハウェは、平和である。祈りの中で、私を迎えなさい。私の言葉を読むように。パスーラはお話になります。どうしてこのようなことが、と、自問することがあります。 イエスはお話になります。私があなたたち皆に対してどれほど大きな愛を抱いているかを思い出させたいからだ。私の言葉を愛を持って読みなさい。バスーラはお尋ねになります。 天の御父、本当に私を呼ばれたのですかイエスはお答えになります。愛する者よ、あなたを呼んだ。<音楽> 1986年9月17日イエスはお話になりますあなたに平和があるように私はヤハウェ私の言葉が理解できるようにあなたを助け教えよう私への愛を 大きくしなさいバスーラはお話になりますこのすべてがダメになってしまうような間違いは犯したくありませんそうなったらとても悲しいですイエスはお話になります そうなるまでは待たない。あなたを慰めよう。私は、あなたを愛し、あなたを想像した永遠の父である。あなたが初めて息をした時から、私はあなたをしっかりと抱き寄せていた。互いに愛し合いなさい。 あなたたちは、私の手によって作られたのだから。あなたたちは、皆、私の子だ。誰があなたたちを作ったか、覚えているか。よそへ行ってしまう危険を犯してはいけない。私の元に来るなら、 祝福で覆ってあげよう。私の愛をすっかりあなたたちの上に注ごう。もっと私を愛しなさい。私に向かう道はあなたたちの間にある。その道を選ぶなら私のもとに導かれる。 私は両手を広げて、あなたたちを迎えよう。あなたたちを包容し、祝福を与えよう。義を求めて祈りなさい。 1986年9月19日イエスはお話になりますあなたに平和があるように私は平和私に背かないように聞く耳のある者は皆聞きなさい私の呼びかけに 耳を傾けなさい。なぜ、どうして、私を見捨てたのか。こんなにも、あなたたちを愛しているのに。私のことを、覚えているものが、どうしてこんなに少ないのか。私、神があなたたちを作ったのではなかったか。 あなたたちを愛し、慈しみ、祝福したではないか。空想に流されてしまったのかそれが本来求めている自分の姿か私を感じたことはないのか清くなりなさい。 私は、あなたたちの間にいるのだから。愛する者たち。あなたたちは、秋が来ると枯れて落ちてしまう、この葉のようなものか。子供たちよ、子供たちよ、私のもとに帰ってきなさい。私の聖女を、 あなたたちで満たして、私を喜ばせてほしい。バスーラがお話になります。愛する天の恩父、もしも彼らが聞こうとしなかったら、イエスはお答えになります。 どの人にも耳がある。私がそれを何のために作ったか知っているはずだ。目は闇と光を見分けるために与えた。私を愛し続けることによって、娘よ。私の喜びを大きくしてほしい。祈りの中で、 私を迎え入れなさい。私は天の父、全能の神である。私の言葉を読みなさい。それを頼りとするように。 1986年9月23日あなたに平和があるように聞きなさい。私、神は、決して、決してあなたを見捨てない。安心して行きなさい。不安を感じないようにバスーラ 自分自身を見なさい。あなたは私の愛の証だ。あなたを改心させた。あなたは私の愛で輝いている。私、神は、あなたに教えを説いた。あなたは私自身のものだから。 私のそばに抱き寄せたどんなに愛しているかを感じなさいバッスーラがお尋ねになりますなぜこのたまものをくださったのかお尋ねしてもよろしいですか私が この祝福を与えた。それを受け取りなさい。いつでも望むときに呼びなさい。私、神は、その人がどのようなものであれ呼びかける。小さな人々は幸い、その人たちは、 神の国を受け継ぐ。心の清い人々は幸い、その人たちは神を見る。バスーラ、繰り返し繰り返し、これを読み、理解しなさい。この両方を満たす人々は誰であっても、 隔ての壁が打ち砕かれ、神の大広間に入るであろう。アッパが彼らを迎え入れる。 1986年9月20日バングラデッシュにてイエスがお話になりますあなたに平和ご一緒にいてもいいでしょうかよろしいあなたは共にいます私は光ですおそばにいてよいでしょうか すでにそばにいる。私のうちにいる。私は光。私を守ってくださいますかすでに守られている。寄りかかってもいいでしょうか私に委ねきってよい。信仰を保つために。 あなたの力がいるのです。力は与えられている。あなたの愛が必要なのです。あなたは私にとって大切なものです。私は光、皆に見えるようにと輝いている。恐れなくてよい。私の道はまっすぐです。 私の道はあなたを私のもとへと導こう。私はあなたと出会い、あなたは私であることに気づくであろう。平和と愛の光を放っているからです。私のもとに来なさい。私が見えるか声が聞こえるか怖がらないで。 暗いところにそう立ちすくんでいないで。ほら、あなたの足は癒されている。あなたはまた歩ける。見なさい、視力は回復した。私が癒したのです。私はあなたの恥を癒し、罪は私によって洗い落とされた。ですから、 あなたの足を使って、私のもとに歩いてきなさい。目を使って私を見るように。信仰を用いて、私と出会えるようにしなさい。私は贖い主。あなたの平和。私イエスは、あなた方皆を愛している。 1986年9月27日イエスはお話になりますあなたに平和バスーラ私のもとに来なさい私はあがない主あなたの平和私は肉体をもってあなた方と 地上で生活した私は神の受肉した一人子です私のもとに来て頭を寄せかけなさい私は慰め主あなたがみじめに思う時私が近くにいるのを思い出しなさい一緒にこの祈りを唱えてほしい お助けください御父よ憩いの牧き場に導いてくださいそこは永遠の清らかな水が流れています道を照らすために私の光となってください聖なる方と共に聖なる方に寄り添って歩きましょう あなたが照らす光の中で語りましょう。御父よ、愛すべき御方、私が平和を保ち、あなたの愛を感じるために、共に留まってください。私は、あなたの足跡に従い、あなたの内に留まります。 私を照らしてください。愛してください。共にいてください。今ここに。そしていつまでも永遠に。アーメン。イエスはこの祈りを教えに来られたのでした。あ 1986年9月28日バスーラがお話になります今日イエスは一つのはっきりした霊的直感をくださいましたどこかわからない沼地らしいところで辺りに人が誰もいません私の霊は 迷子になってしまったようです。その時、主が枯れ木の間を探してくださっているのが見えました。ここです。私、イエスです。あなたが見つかった。おいで。戻る道を教えよう。私の声を聞きなさい。 私、イエスは、道です。迷子になったと感じるたびに、呼びかけなさい。あなたのところに来て、道を教えよう。私は、道です。 1986年9月30日イエスはお話になります我が子よあなたに平和どうぞイエスよあなたを感じて書くことができますように光をくださいバスーラ口先だけならその呼びかけは無意味です 私は自分の間違いに気がつきました。先の願いを愛を込めずに深く考えずに心から感じることなくイエスに願ったのでした。同じ願いをもう一度唱えましたが、今度は一つ一つの言葉の意味を心に深く刻み込んで、 魂を主に捧げながら言いました。私に向かう今のような心で語りかけなさい。私、神は感じているのです。すべてを感じている。あなたの呼びかけを通し、魂の底から出てくる愛が欲しい。私を必要とし、愛し、 唱えるすべての言葉に深い意味を持たせなさい。私、神は実在し感じている。口先だけの祈りはどんなに呼びかけても葬った方がましです。口先だけの信心は墓から発せられたうなり声です。覚えていなさい。 私は厳然し感じている。我が全ての子供たちが喜びを与えてくれながら働くようにと願っている。 1986年10月5日神との出会いを経験したたくさんのレポートを今読んでいますがこの人々はほとんど皆宗教家たちから自分のした体験を忘れるようにと言われていますそれを行っているのが神ではないからと これらのことを神から受け取れるのは高く上げられた霊魂だけでそのためには私たちも高く上げられてなければならないのだと私は無に等しく善良から程遠いのを知っていますそこで神とご一緒に書くことを通してのこれらの出会いを これきりですっかりやめようと思いました。もう手を引いてすっかり足を洗うに越したこと<笑>。